日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演マクドナルドの月に向かうマックシェイクとモンブランフルーリーを食べたい飲みたいと思いますもう月に向季節はとっくに過ぎ去ってますけどねいやそれでも特にモンブランというのは気になるので飲みいただきたいと思いますすこちらのモンブランフルーリーからいただきたいと思います首の味感じられれるかなそれでは 少し遅いお月にね一体どうしたのかしーンが あ, あ、いえちょっと時間がなかっただけですでもしっかり堪能させてもらったので嬉しく思ってますよ<笑>優しい甘さって心がほぐれるのが本当にいいですよねああこの時間が永遠に続けばって何を言ってるんだ自分は ルーリーもシェイクもアイスクリームにオムブラウンにから感じる栗の甘みや万能もの優しい甘さがうまく混ざり合って口の中にフワーッと広がってきて心を癒してくれましたんー優しい甘さに癒されたい時にぜひ食べて飲んでほしいですねでもやっぱり、まあ、栗の方が好きなのでこちらのマックフルーリーの方がより美味しかったのでおすすめですもちろんあなたが栗好きならばという前提ですけど